お邪魔します。彼氏ち違う。そうです、付き合ってます。ねえ、先輩。やめ、やめろよ。もこもこしてるし。やめろよ。わがわが。先輩の頭。ベトベトするから触らない方がいいよ。え。あ。うん。誰が奴隷だ。 たら食べてるんじゃない？私のために働き。うん働